島重工を調査することになった第8潜入した疑惑の研究施設には見るからに危険な男の人がえっ羅さんこの人知ってるんですか俺は弱いやつに滅法強いぞ次回「永遠の消防隊2の章」第14話「永遠の炎」